出る日が来るなんて、はい、本当に嬉しいですし、このロゴの前に座れることがもう本当に私の人生で最大の誇りです。ねはい、そのあなたのオープニングであのデレデレってててのとこで、<笑>あの一瞬ジョリーンが映ったんですよ。はい、私はもうゼミ風もありますよね。うん、そうですね。うん、まあ、あの今まであんまりなかったんですけど。 しいことがあってそれがこの刑務所で起こっているのは確実なんだ。すべて